私たちの秀夫君は、17年間の人生を大鉄管転生と言い、心臓病と共に歩んでおります。高校生の時、ついに倒れした。